ようやく少しシュタインズゲートらしい複雑な話が始まります3 0丸ですさて今回は鈴ハの自転車問題と題しましてアルファ世界線の鈴ハのタイムトラベルについて考察していきたいと思います本題に入る前に鈴ハのタイムトラベル特有の事情についてお話ししておきたいと思います普通はですね未来からタイムマシンで2010年やってきて そこで何かをやってて1975年向けて飛び去る。これはタイムマシンを使った過去改変に相当しますので普通は飛び立った瞬間に世界線が変わるもんだと思うんですがアルファ世界線の鈴葉の場合はちょっと事情が違います鈴葉の場合は未来からタイムマシンで2010年やってきてそこで何かをやって1975年へ向けて飛び去る。 これをさまざまなアルファ世界線でずっと繰り返していますのでもははや改変には当たらないわけですね直前の世界線でも同じ行動をとってますので世界線によって鈴ハが出発する日時が違ったり正体を明かすかどうかとかの違いはありますがそれらはあくまでもオカリンが起こした改変の影響であるというわけですつまり何が言いたいかというと 鈴自身は2010年に改変を起こしていない鈴ハのタイムトラベルの場合は出発した世界線 A と同じ世界線 A の過去に着地するのが基本形となるということです基本的には世界線が変わらないということですねそれを大前提として鈴ハのタイムトラベルについて考察していきたいと思いますさてまずはアニメで描かれている展開をざっとおさらいしますと 2036年を出発した鈴ハが父親に会うために2010年を訪れますそしてラボメンタちとのさまざまな関わりを経て1975年へ向けて8月9日に出発します鈴ハが一人寂しく旅立ったという過去を変えようとオカリンが D メールを送信鈴ハを引き止めたという状況の世界線へ変わります その後セルによるラボ襲撃オカリンのタイムリープタイムマシンの修理などの展開を経て8月13日に鈴ハが出発するというストーリーになっていますこの8月13日に出発する鈴ハが自転車を持っていくのはオカリンとクリスの勧めがあったからでしたもともと8月9日にひっそりと出発した鈴ハの場合は 自転車を持っていくきっかけはありませんでしたアニメの中ではタイムマシン修理を終えて自転車を乗せた FG204 が8月13日に出発その後と鈴さんの手紙のくだりがありまして鈴葉が自殺したと聞かされたオカリンがまた D メールを送信再び鈴葉を引き止めなかった世界線へと変わりました 鈴ハは元通り8月9日に1人で出発するという展開に戻ったわけですがそれなのにその世界線の鈴さんの家には自転車があるなぜそうなるかというお話ですまずは改編前緑の世界線を見てみます8月9日に鈴ハが出発自転車を乗せずに1975年を目指して飛び立ちます目的地はおなじみラジカンの屋上 多分鈴ハはあてもなく1975年を目指したわけではなくて最初からキ葉家と接触する計画だったんじゃないかと思いますフェイリスパパが単にレトロ PC マニアということではなくてキ葉ケのビジネスが IBN と関連があったんじゃないかということですねさて鈴ハが到着する1975年なんですがいくつかの世界線ではそのタイミングである事故が起きています 同じ世界線に2人の鈴葉が出現しようとしてそのうちの1人がパラドックス判定を受けて消滅してしまうというものですこの事故は別の世界線の鈴葉にも影響を及ぼしまして1975年に到着した直後の鈴葉は強い眠気と意識が飛びやすいという症状が出ていますちょっとした衝撃でもすぐに気絶してしまうような状態ですね これはクリスがテーザーで気絶してしまうとかマユリがナイちゃんにぶつかられただけで倒れ込んでしまうとかそういった場面でも同じ症状が出ているんじゃないかと思います別の自分が死んでしまったとかパラドックス判定を受けて消滅してしまったという時の症状ですねさて1975年に到着した鈴ハが最初にやるべきことは FG204 の爆破です 鈴葉が語った2036年の回想シーンの中でですねパイプ型手榴弾のようなものが出てきますので爆薬の扱いなんかも割と詳しいんじゃないかと思います FG204 の爆破の際は手榴弾ではなく次元式とか遠隔操作ができるものを使ったんじゃないかと思いますラジカンの屋上と最上階の辺りを吹き飛ばします 鈴葉の経験上地上まで降りれば安全と考えたわけですが別の世界線で鈴葉が消滅した影響がありまして爆破の衝撃で地上にいた鈴葉は気絶して倒れてしまいますそこへそこら辺の地主である秋葉家のどなたかが来て鈴葉を助けて病院へ連れていく当面住むところもない鈴葉を秋葉家の人々が迎え入れて親密になっていったんじゃないかと思います 多分その時点で秋葉家には IBN5100 がすでにありまして鈴葉はそれを必要な時が来たら貸してもらえるように約束を取り付けました当初はもちろん鈴葉は自分の手で2010年のオカリンに IBN5100 を届けるつもりでいたと思うんですがセルンの工作によって鈴葉の健康状態はどんどん悪化していってしまいます世界線によりけりですが未来のオカリンとダル君が2000年頃へタイムトラベルをして IBN5100 を探しに来るというケースが考えられますのでスズさんとオカリンたちが会えないようにするためにセルンが鈴葉を弱らせていってるんだと思います鈴葉は自分はもう長く持たない自分で IBN5100 をオカリンに届けることはかなわないと悟りまして IBN5100 を神社に奉納してもらえるよう秋葉家に依頼します 緑の世界線の1975年から2000年あたりというのはだいたいそんな流れになっているんじゃないかと思いますこの緑の世界線の2010年オカリンが鈴ハを引き止めようと D メールを送信引き止めた結果が次の青の世界線ということになりますさて青の世界線なんですがアニメの中ではほんの数時間しか描かれていません8月10日の昼頃 オカリンが鈴ハを引き止めたことを確認する会話のシーンから同じ日の15時頃鈴ハの色仕掛けからリフターの正体を発見ミスター・ブラウンにどつかれたというところまでこの時クリスがやっていた実験で世界線が変わったみたいですぐに次の紫の世界線に移ってしまっていますその数時間しか描かれていない青の世界線ですが アニメで描かれている紫の世界線と似た展開になっているんじゃないかと思いますおそらく青の世界線でも8月13日にタイムリープマシンの完成襲撃を受けてタイムリープタイムマシンの修理を経て鈴葉が自転車を乗せて出発という展開になっていると思いますそしてこの青の世界線の1975年にですね 2010の FG204 年の8月13日に出発する FG204 の他にもう1機緑の世界線から既成事実として引き継いでいる FG204 も出現しますこれはあらゆる過去改変の判定ラインよりも前に来てしまっているので青の世界線にも組み込まれてしまっています 緑の FG204 が決まったタイミングで出現するというのは青の世界線が生成される段階ですでに確定しているわけですね一方青の FG204 なんですが2010年のタイムマシン修理が終わった場面この時に鈴葉とダルクンの間で重要な会話が交わされています1975年の何月何日がいいかなというものです このやり取りが原因で1975年に青の FG204 が到着する時間がですね、少しだけ早いタイミングに変わったみたいですつまり出現することが確定したのは緑の FG204 が先なんですが実際に出現するタイミングは青の FG204 の方が先というややこしい状況になってしまっていますまず青の FG204 が先に出現します そこからおそらく数分遅れくらいで、緑の FG204 が出現します。その結果、青の FG204 と同じ場所に緑の FG204 が遅れて出現。青の FG204 は内部から押される形で壊れて吹き飛んでしまいます。映像に映っている倒れた鈴葉の後ろに見えているのが、後から出現した緑の FG204。 そして鈴葉が左に目をやると自転車が見えますがこの自転車の周囲に描かれているのは青の FG204 の機体の一部ですおそらく搭乗口の辺りですねアニメの映像では右の方にドアノブのように見える部分があるんですがおそらくこれが生体認証のハッチの開閉に使う装置それから左の下の方にはもともとはしごがありました 緑の FG204 のハッチはほんの少ししか空いておりませんのでその隙間から鈴葉ハやはしごが飛び出したわけではなく倒れた鈴ハと外れたはしごは青の FG204 の方ですね青の FG204 は機体の上3分の2くらいが屋上に転がっていて下3分の1くらいは多分8階に転がっていると思います 機体が散乱する中鈴葉は意識も朦朧としておりますしその後すぐに爆破してしまいますのでタイムマシンが2機存在していたというのは気づかなかったんじゃないかと思いますさて続きましてパラドックス判定に関するお話ですまず鈴葉に対してどういう判定が下るのかを考えてみますタイムマシンはもう燃料がありません調達もおそらく不可能なので もうこれ以上他の時代へ飛ぶことができないというのが決まってしまっています青と緑両方の鈴葉が同じ世界線の同じ時代に2人ともとどまるということが確定してしまいましたまず先に出現した青の鈴葉の存在が確定これは問題なく決まったわけですねそして次に緑の FG204 の鈴葉ですがハッチが少し空いておりますが 機内にいいいる間はおそららく何の判定も下らななかかったんじゃないかと思いますしかしハッチを少し開けた時に目の前にもう一人の青の鈴葉が倒れておりますので2人の鈴葉が間近で対面することが確定してしまっていますハッチを少し開けた瞬間に緑の鈴葉はパラドックス判定を受けて消滅してしまったということだと思います 続いて FG204 の機体と自転車に対するパラドックス判定はどうなるか2機の FG204 に関しては事故が起きた結果損傷の具合にだいぶ差がありますのでもはや同じ機体という判定を受けなかったんじゃないかと思いますそして自転車の方2010年と1975年 時代が離れているとはいえやはり同じ世界線に同じ自転車が2台ありますので何らかの判定が下ることが考えられるわけですがタイヤを外したことで同じ個体という判定を免れたんじゃないかと思いますとはいえその後組み立てて本来の自転車の形に戻りますので判定を含んでいるような状態ですね判定が発動するきっかけ待ちのような状態のまま 結局その後タイムトラベルをするようなこともありませんでしたのでそのまま存在していられたという感じじゃないでしょうかさて次に IBN クリスというお話です2010年を訪れた鈴ハがオカリンたちになかなか正体を明かせなかった理由これはやはりクリスを警戒していたからですねクリスのことをセルン側の人間だと思っていたのでなかなか正体を明かせなかった クリスに対して非常に警戒心が強い鈴ハが正体を明かせるようになったきっかけは何だったかというところを振り返ってみます襲撃を受けてからオカリンが何度もタイムリープをした後、ようやくクリスに相談しましてその後もう一度タイムリープをしたオカリンが過去のクリスに経緯を報告するという場面ですこの牛丼専門店散歩でのオカリンとクリスの会話が鍵になっています スズハがあのの場面でで人の会話を聞いていてるんですねこの時のオカリンとクリスの会話の中に「タイムリープマシンは理論通り動作した」という言葉が出てきますもしも鈴ハが思っている通りにクリスがセルン側であったならこの会話をきっかけにクリスはオカリンたちを裏切って本性を表すんじゃないかと鈴ハはそう考えたわけですね 襲撃が起ここるとということの意味はですねセルン側が欲しがっているものはもう一通り未来ガジェット研究所で完成しているということです今までセルンはタイムリープマシンの完成を待っていたわけですねあと必要なのは新しく完成した機材の初期動作確認ですねタイムリープしたオカリンが正常に動作したよというのをクリスに報告してしまいましたので 鈴ハの予想ではそろそろクリスは未来ガジェット研究所から距離を置き始めるんじゃないかというところですねしかしクリスはその後オカリンとラボに戻ってマユリを助ける方法をオカリンと一緒に真剣に考えていたわけですこの光景を見て鈴ハはようやくクリスを信用できるようになったわけですねそれで正体を明かす決心がついたと その後タイムマシン修理とか父親探しとかの展開を挟んでオカリンとクリスが自転車を持っていくように鈴葉に進めたわけですつまり鈴葉が1975年に持ち込んだ自転車はですね鈴葉がクリスを信用している証と考えることができるわけですねさてこの青の世界線2010年の8月13日 FG204 に自転車を乗せて鈴ハは1975年を目指して出発します1975年に行って秋葉家から IBN5100 を貸してもらう話がつきましたしかし2000年が近づくにつれてセルンの差し金で鈴ハの体調はどんどん悪化していきます自分の死期を悟った鈴ハは自分で IBN5100 を届けることはかなわないと考えて IBA の5100を神社に奉納してもらえるよう秋葉に依頼しますそれと同時にですねその当時アメリカにいたクリスに向けて手紙を書きます2010年の鈴葉がなかなか正体を明かせなかった理由がクリスを信用できなかったからというのがありましたのでそこを何とかしたいと鈴さんは考えたわけですね2010年の鈴葉がクリスをすんなり信用できれば鈴葉はすぐに正体を明かすことができて データ消去までですすんなり運ぶはずだとということですねもしもですね「IBN5100 を使って最初の D メールの記録を消そうよ」というのがクリスの口から出たとしたら2010年の鈴葉はすぐにクリスを信用できると思うんですね。IBN5100 というキーワードとその使い道を手紙に記しましてアメリカにいるクリスに直接届けてもらえるようにフェイリスパパに依頼しました。 その当時クリス本人を探し出すというのはちょっと難しいかもしれませんがおそらくその当時でも父親の物理学者中鉢博士を見つけることはできたんじゃないかと思いますこうしてフェイリスパパはすずさんの今和の際の願いを受けまして飛行機に乗ります無事に手紙を受け取ったクリスは2010年日本を訪れた際に未来ガジェット研究所に立ち寄ることになります つまりオカリンの口から出る「IBN5100」というキーワードにクリスが関心を示した理由がこれですね子どもの頃に橋田すずさんという人からの手紙を受け取って「IBN5100」というキーワードを知っていたということですおそらくこんな具合で青の世界線のすず葉は立派に使命を果たすことができまして未来を変える可能性をしっかりつなぐことができました 後々のエピソードで実際にデータ消去が行われたのもこの世界線とほぼ同じ展開になっている世界線だったと思われますこういうふうにクリスが橋田すずさんの手紙で IBN5100 のことを知っているという状況を IBN クリスと呼ぶことにします IBN クリスが成立しているかどうかでオカリンが IBN5100 を入手できるかどうかにも影響が出てきます はいそしてようやく紫の世界線アニメで描かれているすずさんの手紙の回想シーンはこの紫の世界線のものですね青の世界線で発生した2機の FG204 が絡む事故ですがこれはやはりあらゆる改変の判定ラインよりも前にありますので紫の世界線にもこの事故の状況はそのまま引き継がれていますちょっとややこしい話になりますが 紫の世界線の鈴葉は2010年8月13日に出発しましたがこの紫の世界線の1975年に現れて手紙を書いた鈴さんは青の世界線の鈴葉という状況になっています細かい説明はこの少し後にしますが紫の世界線の8月13日に出発した鈴葉は次の赤の世界線に着地することになるようです ひとままず話を戻しまして、紫の世界線の前の青の世界線 IBN クリスの状況が成立していたわけですがセルンはこの IBN クリスの状況を危険であると判断するわけですね IBN クリスが成立していると2010年オーカリンダル君 ク, クリススズハ i b n 5 1 0 0が揃ったらすぐにデータ消去ができる状況になってしまう。 セルンかららししたら大変よろしくない状況ですねですのでセルンは次の紫の世界線での IBN クリスを阻止すべく過去改変を起こして対処しますセルンが改変を起こした結果紫の世界線では2機の FG204 の事故の直後から青の世界線とは違う展開になっていきますこの時セルンが行った改変は 手紙を運んでいるフェイリスパパが乗った飛行機を墜落させる鈴ハの記憶喪失を偽装する鈴ハの自殺を偽装するというものですまずはセルンによる記憶喪失の偽装セルンは未来ガジェット研究所からタイムリープマシンを奪いましたのでこれをもとにセルンバージョンも作ったんじゃないかと思うんですがそのタイムリープマシンの実物とか作り方とかをタイムマシンに乗せて過去に送る というようよなやり方でおそらくかなり古い時代からオーバーテクノロジーを実現していると思います今回は記憶の圧縮は必要ありませんので LHC のような大掛かりな設備は必要ないわけですそれとミスター・ブラウンを手駒にしたようにですねすずさんが入院する病院の医師であるとか投薬される薬の製薬会社の人間とかいろんな方面に間の手を伸ばしていると思います さて記憶喪失の偽装ですが1975年に到着した鈴ハは FG204 の爆破の際に倒れてすぐに病院へ運ばれてしまいますのでまずその時点の鈴ハの記憶を吸い出してストレージに保存しておきます鈴ハの体調は多分数日で回復しますので一旦退院しますその後は秋葉家の助力を得まして 家と仕事はとりあえず大丈夫という感じでしばらくは健康に暮らしたんじゃないかと思います途中でブラウン少年を助けて一時期は一緒に暮らすというのもありますねセルンの差し金で鈴葉の検診や投薬は続いておりましてやはり2000年が近づくにつれて鈴葉の体調は悪化していきます余命が長くないと悟った鈴葉はやはりクリスに宛てて手紙を書くわけですね この鈴ハは青の世界線から来た自転車ありの鈴ハですので青の世界線の時と同じようにフェイリスパパに依頼したわけですがセルンがそのフェイリスパパが乗った飛行機を墜落させてしまいます IBN クリスの成立を阻止したわけですねそれと並行してセルンは保存しておいた1975年到着直後の鈴ハの記憶を鈴ハの脳へ送り込んで当時の記憶で上書きします その後、鈴葉は医師から「あなたはね1975年からずっと記憶喪失だったんですよ」と刷り込まれるわけですねようやく記憶が戻った代わりに今までのことを忘れてしまったんですよと信じ込まされてしまいます鈴さんの手紙の回想シーンなんですが出てくる映像の順番に少し特徴がありますどうやら爆破後の地上の景色の方が先行して描かれているようなんですね 本当は屋上のシーンの方が先に起きた出来事なんですが逆の順番になっていますこれはスズさんがセルンによって記憶を上書きされた後の新旧の記憶が混在している様子を表現しているんじゃないかと思いますさて記憶喪失を信じ込まされて病院から戻ったスズハはアキハケに連絡を取りますがフェイリスパパは亡くなった IBN5100 はどこにあるかわからないという風うに聞かされます 鈴葉はジョン・タイターを名乗ってネット上で情報収集をしますが IBN5100 に関する有力な情報は見つかりませんでした失意の中処方された薬で体調はどんどん悪化していくそしてせめて天末を報告しようと思って鈴さんはオカリン宛てに手紙を書いたわけですねこれが橋田鈴さんの手紙としてミスター・ブラウンに託されることになります 手紙を書き終えたところでまたセルンが襲撃して自殺に見せかけて殺害するそして何も知らずに見舞いに訪れたミスター・ブラウンが第一発見者になったという感じだと思いますね記憶喪失を偽装して自殺も偽装するという作戦でセルンは自分たちの改変にオカリンたちが対策を立てられないようにしたんだと思いますさて実はここからようやく本日の本題に入ります ようやく鈴葉のタイムトラベルの変化球の部分の話ですねまずタイムトラベルの完了までにかかる時間というお話です我々のこの現実世界のネット上に現れたジョン・タイターさん彼はいろいろ画像とか文章とかでタイムトラベル関連の情報を発信したらしいんですがそのジョン・タイターさんの説明の中に次のようなものがあったそうです 10年間間の時間跳躍を完了するまでに体感では1時間ほど経過するというも の, です鈴のケースをこれに当てはめて計算しますと2010年から1975年まで35年間の時間跳躍をしますつまりタイムトラベルを完了するまでに3時間30分ほどかかるというわけです 出発してから3時間30分が経過するまでは1975年に出現することがまだ確定しないということですね2010年8月13日15時33分に出発した鈴ハが1975年に到着するのはオカリンから見ると19時ごろということになりますしかし出発のあと鈴さんの手紙の下りを挟みまして この3時間30分が経過する前にオカリンが d メールを送って過去改変を起こしてしまったわけですね。この改変の判定が下ったタイミングの問題で紫の世界線を経ったスズハは1975年を目指して跳躍中ですよという状態で次の赤の世界線に組み込まれることになります。 以前の緑の世界線でオカリンが鈴ハを引き止める D メールを送信したのは鈴ハの出発の翌日の昼までしたので十分な時間の経過があったわけですが紫の世界線でオカリンが D メールを送信したのは、まあ、時間ははっきりとは分かりませんがおそらく19時よりも前だったと思いますというわけで次は赤の世界線です この赤の世界線は生成される段階ですでに跳躍中の FG204 が1975年に出現するようというのが確定していますいわばこの紫の FG204 が赤の世界線の最も古い判定ラインの役割を果たす状況になりましてそれまで引き継がれていた自転車なしの FG204 とか2機が絡んだ事故というのは 判定ラインよりりも後の位置づけになりましたつまり赤の世界線にはもう自転車なしの FG204 は出現しなくなったわけですねこういった感じで自転車ありの紫の FG204 と鈴ハが1975年に到着してその後 FG204 の事故も起こらないという状況になりましたそして紫の世界線の自転車ありの鈴ハですのでクリスを信用しているわけですね でですのでやはり2010年の鈴葉が正体を明かしやすくするようにクリス宛ての手紙を書きますまたフェイリスパパに依頼しましてフェイリスパパが飛行機に乗ってアメリカにいるクリスに手紙を届けるという展開になりますこの赤の世界線の場合は飛行機は落とされることもなく手紙は無事にアメリカのクリスに渡されて再び IBN クリスが成立したわけですね 赤の世界線で IBN クリスの成立を知ってセルンはやはり次の黄色の世界線での IBN クリスを阻止しようと改変を起こしますしかしこの赤の世界線の場合は2010年オカリンが紫の世界線から送った「鈴葉の尾行は中止」という D メールによる改変が反映された世界線ですので赤の鈴葉は8月9日に出発しています つまりオカリンたちに正体を明かさないまま出発したわけですね。そうするとセルンが IBN クリスを防ぐためにやる改編の内容も変わってきます。紫の世界線でやったような衣装めいた手紙を書かせて自殺を偽装というやり方だとちょっと不自然になってしまうんですね。正体を明かしてもいない鈴葉がオカリン宛てに手紙を残すというのが不自然になる。ということで。 セルンが黄色の世界線に向けて行う改変はもっと大雑把なやり方です。1975年に鈴葉が出現するよりも前のタイミングに何らかの改変を起こしまして、鈴葉の出現よりも前に判定ラインを作ってしまえという作戦です。そうすれば自転車ありの鈴葉は黄色の世界線へ引き継がれなくなり、IBN クリスの成立を阻止できるというわけですね。 この改変の甲斐ありまして次の黄色の世界線には自転車ありの鈴葉は現れず黄色の8月9日を出発した鈴葉が1975年に現れるのみで IBN クリスも成立しないという状況に戻りましたちなみに赤の世界線の8月9日を出発した鈴葉はどうなるかというと多分飛び立った直後にパラドックス判定を受けて消滅してしまいます 同一人物が同一目的で同一機体に乗って同じ時代へタイムトラベルをする燃料切れでその時代にとどまることが確定しかも赤の FG204 は紫の FG204 よりも到着が遅いこうした理由でパラドックス判定を受けてて消されてしままったんだと思います黄色の FG204 はそのまま1975年に出現。 そして次の緑の世界線ですが、おそらくやはり8月9日に出発したスズハは飛び立った直後にパラドックス判定を受けて消滅してしまったんじゃないかと思います。アニメの中でですね、8月10日の昼のシーンなんですが、図でいう青の世界線で、オカリに引き止められた翌日のスズハがすごく眠いんだよねと言ってる理由の半分は多分これですね。 自転車なしの鈴葉が IBN5100 入手を目的に1975年を目指して8月9日に出発到着目標日時は1975年の7月28日11時50分これが前の黄色の世界線から引き継がれた1975年の鈴葉と条件が完全に一致してしまってパラドックス判定を受けて消滅緑の世界線ではそうなっていると思います その影響で青の世界線8月10日の鈴葉が眠いというわけですね。そしてこの後の展開ですがおそらくまた黄色の世界線の後には緑の世界線と似たような状況がありその次には青の世界線と似た状況になりという感じで少しずつ変化しながらもこの5色の世界線を繰り返すと思うんですね。 同じ色の世界線でもザイバージェンス値が少しずつ違いまして少しずつ起きている出来事というのも違うんじゃないかと思いますさて今回はちょっとややこしい話でしたが最後にもう少しややこしい話をしたいと思います